Упражнение три пять. Мама, мамы, тетя, тети, автотрасса, автотрассы, пятерня. ветерни, зона, зоны, квашня, квашни, столица. タリッツパリニヤパリニーズマここで注意することが一つあります。 この、字幕を見てわかることは何かなうーんと、これは、女性名詞だね。語尾は、あだから、後編から。それだけかな割に短い単語だよね。他はないかなうん。短いことによく気づきましたね。それから、音節は二つありますね。音節って 母音とです母音とシーンが1個ずつ ?Z ・マ、ま、の場合は1個ずつですが1つの母音に複数のシーンがつくものも少なくないんですよその知識はやらなくないいいえとても大事なことです言語学の基本知識ですしロシア語では音節の数を認識しないと発音もちゃんとできないのです じゃあ音節の数はどうやってわかるの母音の数を見るんです母音のない音節はないですからねなんだ楽勝じゃんそうですかではロシア語で兄弟は何でしょう兄弟はブラッドだよ不正解え嘘だろう。発音が違ってますよどう違ってるのスペリングを考えてみてください えーと、なんだっけブラッとこのウがいりませんよしかも、後ろに余計なオウも聞こえていますこれでは、たった一音節の単語なのに三音節になってしまいますじゃあ、正しい発音をしてみせてよブラッと違いが分からん僕、ロシア語向いてないのかないやいや、大丈夫初心者は誰でもそうですから それに難しいことは確かですじゃあ何かコツでも教えてよコツというよりは大事な注意点ですかねどんな文章を読んで読みにくい単語があるときはどうする上にカタカナで読み仮名をつけるよダメですそれは絶対にやめましょうえなんでだよ気持ちはわかります でも読み仮名をつけることは我慢して切れる文字を直接読んで書く習慣をつけるようにしてもらいたいんですそうすれば少しずつ慣れてきて楽になりますよ逆に今そうやっておかないとこれから文法がどんどん難しくなるにつれてついていけなくなってしまいますよはいわかりましたその調子ですまあおせ今日はここまでにしてまた授業に戻りましょうか はーい「じま」ジム「じいスパルニャ」「女性ですか?」「女性だね」「音節はいくつ?」「二つかな」「力点はどこ?あ」「あ前だね」つまり ジャンプしないかなそのとおりですスパルニルーナー・ルナーニー・スヴィンヤこれはどうですか えー、っと女性系で二音節で生点は後ろだから複数形はスリンギになる正解「風」カザ「コーゼ」「ストーニャ」 дольний, волна, волны, баня, бани, свадьба Свадьбы, людня, людни, сила, силы. 次の3つの単語は、男性系ですが、語尾は女性系と同じです。えー、どういうこと相性という用語はわかりますかわかるよ。おじいちゃんとか。親しみのある呼び方のことだよね。そうです。ロシア語では、このような優しい言葉は、男性系でも女性系と同じ語尾になりがちです。 папа, дядя, дедушка, папы, дяди, дедушки. Коза, козы, свинья, свинь. Свиньи Волна Сельди, сельди, автомобиль, автомобили, ночь, ночи. チェイチーイストー。 столы, журнал, журналы, дождь, дожди, クルチ<音楽>ここではもう一つの法則を見てみましょう。クルチーチはどんな名詞でしょうか男性名詞で母音が一つしかないから一音節だね。その通り。このような短い男性名詞は複数形になると 力点が語尾に逃げてしまいます。じゃあ、クルチーになるってことそう、クルチーです。それには例外はあるの例外は外来語ですね。例えば、港、ポルトは例外です。正しい複数形はポルティになります。それでも実はパルティーと間違っているロシア人も少なくないんです。やっぱり難しいんだな。 さっきの、島とか、風とかあるし。そうですね。でも、原則として力点が移動するのは、一二音節の短い単語ということを覚えておけば大丈夫です。なるほど。あどうしたのストーも同じだったよね。そうです。好変化ですけどね。ダルディー。クルチー。 Водитель. Водители. Дуб. Дубы. Гол. уголы дверь двери автобус автобусы самолет Самолеты. Руководитель. Руководители. Сап. роды, мост, мастри, медведь, медведи.